あすはう、いえー、今日はですね先日盆栽大野さんに行ってきましてミニ盆栽を作るための素材を探しに行ったんですけどなぜか鉢をいっぱい買ってしまいましてついでにですねこういうものも見つけてきたということで、はい、今日はこれやりたいんですけど最近盆栽を作る時にですね個性を生かすって話をよくしてると思うんですけど、うん、個性っていうのは当然まあいいところと悪いところがあってそれを生かした作り方を すすべきだとと、はい、いうことなんですねまずこちらの方はこれは松なんですけど、はい、じゃあこれの個性って何だろうっていうと、ね、いいところはここの動きが非常にいいっていう中で特にこの辺の細かい動きとか、うん、ですね多分これ針金で仕上げたんだと思うんですけどもしかしたらと寝伏せをしてその後もう一回針金かけて作ってるかもしれないその変化が結構何ていうのかな大きい変化と小さい変化があったりなんかしてその動きがいいんですよね。 そうすると、この木はまあ最近畳みたい畳みたいって言うんですけどその個性を生かした作り方をすると考えるとこういう形でそのまま作っていきたい、はい、むしろんーとねちょっと伸ばしてもいいぐらいなんですよね少しこういうふ、ん、うに、ん。でさーっという優しい木を作っていくということでこうっていえばここが真ん中1本ありますんでこれ1本取ってこれが頭になってくると思うんですけどこれをもう少しどんどんどんどん伸ばしていくと、うんうん、いうことですね。 まあ、個性はこの生き模様がいいよというところ と,、うん、と悪いところっていうのがねちょっと元気ないあの大野さんも「これは」って言ってたんですけどということはもう今日はいじらないということですね。で一番この間延びしてる真ん中の枝これを切ると。はいはい 固めばいいってわけではないと、うん、そうですね。温、はい、めばいいってわけじゃないんで<笑>将来はこの枝を伸ばしてですね、はい、で, できるだけまあこの太さをもう太くしないようにしてできるだけもうちょっとこれぐらいかなイメージがねもうちょっと伸ばしていくようなイメージで作っていくという、はい、作り方になります、はいはい、これなんで買ったかっていうとこっちはね、ここの根毛が面白かったんですね、うん、ここがこれだけの変化があって面白いのにここがずっとまっすぐなっちゃってるって、はい いうことなんで、これについては逆に畳み込んでやっていこうと、これに合わせてですね。ということ で, <笑>とととことですね。<笑>まあ、この辺のね、こんな変化も面白いですよね。この辺のね、はい、なんで、これは畳み込んで、えー、ラフィア巻いてですね。うんと、最終的には、高さが多分、この辺を、ここが、この辺を頂点にして、また織り込んできてですね。 ここら辺に葉っぱーできればいいかな<笑>そ、ね。そっちに行く。そっちに行く。購入するときに、う五センチにするって言ってたじゃないうですか、うん。ああ、そうですね。五センチになるかどうかわかんないんですけど、それぐらい小さくする。それぐらい小さくする。だからどこで曲がるかですけど、<笑>どまあ多分候補が三箇所ぐらい。ここで曲がれば五センチかもしれないですし、七、うん、センチとか、あのこうだったら十センチになるかもしれないですね。そねはい、そんな感じで最後曲げて最後またキュッと曲げるかもしれないし、うん、ここら辺はねもうやりながらじゃないとわかんないんでん、はい、ラフィアあ巻いてですね曲げながら。 考えていこうといいううふうに思いますとりあえずこれを根の動きに合わせてちっちゃく畳み込むと、うんはいうん、いうことですね。と そ, そしたらですねまずちょっとフルッパを少し取りますね。はい 今木のいいところを生かした作り方と、はいね、いうこと で, す、ね、そうですね。目的を持って畳んで畳む素材を探すっていうんであればそれはそれでありなんですけど、はい、今日見てどう作ろうかなってなった時はその個性いいところと悪いところを見て作り方を変えていくってことですね。そうですねはい 確かにこの足元に対して上が緩、ねね、やかなんですよ、ね、だから不 自, 然なんです、ね、不自然ですよね、えー、じゃあどういう環境で育ったのってなっちゃいま す, よ、ねすね、この複雑な足元だったらもっと過酷な環境であるはずと、ねはいはい、いうかまあ見た目的にもってことですかね。 それはね、中品とか、あの、大品と言われるのは、大きなもので、はい、あっても、やっぱり同じことが言えて、うん、下の方がくねくね曲がってるのに、上がまっすぐだねっていうのは、ちょっとおかしいって、よくそういう気ありますね。うん、えー、選定大体終わりました。もう冬場なんで、えっ、ー、と、よく、あの、七五三、あ、まあ、逆か、七五三って言うんですけどね、二つを一対として。 3羽ぐらいに残していいよって言うんですけど、うんまあ、正直言うと3羽はちょっとね少ないかなという気がするんで、まあ、4枚45枚残すんですけどちょっと曲げるっていうこともあってちょっと多めに残してますけどこれぐらいで七五三の上が少ないのは、うん、いの上が元気だからそうです ね, ですね翌年ね上の方が芽が出やすいんで、うん、下の方に葉っぱつけといた方がまあ均一になるよってことですね芽の強さを、うん、目安としては1月から2月、うん、そうです ね, いいですね目出し前ですよね よく昔は1月にねお酒飲みながら七五三にするって言ったんですけど、うんうん、はいとりあえず剪定終わりで、はい、じゃあラフィアを巻いていきますね、はい、もうこれ足元から巻いていかないとこれでも曲げるかもしれないんで、うん、これどっちに回転するかですねこっちか な, なんとなく多分前の針金かけてる人が、うん、こっち側に半時計回りにやってると思うんでそっち方向 で, でここスタートはいつもそうなんですけどバってもいいんですけど私はこぶになっちゃうんでそのままギュッと。 巻き込ん で,、はい巻き込んではい、そしたらもう取れないんで金血病です血 病, <笑>血病っていうかな金血病ってこともあるけど金血分かっててね年末年始お金使ってますね日山さんね使ってますっていうかね去年の秋から去年の秋なんかありましたかああだから展示会がいっぱい、ね、あそうこそね 開く会花木会川越へ行って土浦行って、うん、ああ土浦行ったらそれでこの間 の, の赤松のあれやったじゃないですか、はいはいはいはい、ええー、あの話も出て年配の方からねやっぱり YouTube 見てますよもう最近見てますよって言われてあバチッて切ったやつよかったですねってでお金使った話ですお金使った話ですよ ね, お 金, すよねお金使った話<笑>急に変わったぞそうそうそうそうで四日の日は大野さん行ってそうだか当時いい<笑>はね1月中にお金払うよう約束してるだからいっぱい<笑> い<笑><笑>いっぱい出しましままたけど、ね、広間さんのキーが今当時で買えま す, 買えますっお金を使いすぎちゃってねそうお金ないっていうのに大野さんのとこ行っていっぱい買ってきて、うんうん、また昨日騎乗盆栽店行って使ってきて、うん、まずいですね。 カミさんに見られたら大変なことになっちゃうゃ。言ってないですね。言ってないですね。不発品で ね, でね。結構な本数ですね。結構な本数になっちゃった。<笑>なんでこんな多かったかな。こ<笑><笑>れすごいことになっちゃった。<笑><笑>切りました。<笑>切りました。トキン と, キンとはい<笑>はい。それでアルミ線ですね。とりあえず 2.5 ですね。2.5 でいきましょう。どっか刺すとこもないんで。 最初はきっかけを作ってここをですね私こんなやり方するんですけどキュッと曲げといて引っ掛けてですねこっち回り で, ですねこんなところで引っ掛けてでそしたらここをですね一回ちょっと持ってはい。でここでここに当たるところがもう頂点だって決まるんですよね背中なんでここが今度曲がるところになったんでこの段階でもう高さが多分7センチぐらいって決まる頂点。 頂点にな る, に な, るなるですね。とのことはいということですね。で、あとここら辺もこう山になってるところなんで、ここら辺にこうかけていって、はい、曲げる背中にそうですね。曲げる背中ですね。はい。で、次はここにかけたいんで、そこら辺も計算してこっち側からくるっといってここに当てるですね、はい。で、今度次ここですよね。ここに当てるよってことを計算して、えっ、ー、とピッチを計算。ここに当たる。はい。ということですね。 一本でも上がりますかね。一本じゃ上がらないかもしれないですね。まあ、そうですよ ね, ね、えー。ちょっと一回こういう時も曲げてみてどんな感じかですね。ちょっと一応もう一本行きましょ う, う。はい。前あれですね。針金が添えてこういうふうに添えると。 かっこいいし細かく曲げるときはこう間に入ってもいいよって言ったんですけどとりあえず曲げるところの角角っていうか背中のところは全部入ってきてるんでこれはこのままでいいと思いますこのままっていうのは針金を挿わせて沿わせてごめてんなさい沿わせてですね、うん、こういう時はちょっときつめでいいですね、うん、あの隙間とか開けなくても2がが、うん、今二本目が終わりまし た, ましたでえっ、ー、と細かいやつはですね曲げてからだと欠けられるくなっちゃうんで先にえっ、ー、とうん先かけておきますね。 これ全部かけるんですかうん。かけといた方がいいと思いますね。曲げて、多分こうバランスよく作ると思うんで、1.5 ですね、はい。ここはね、本当は一本取っちゃってもいいんですけど。枯れる可能性もあるし、こう束ねるのもあるんで、両方取っといて。で、それによって、針金がちょっと4本になっちゃうんですけど。まあ、仕方ないですよね。付けなんでね。一針金はね、3本までって言われてるんですけど。ああ。二本、二本かかってるから。うん、そうですね。うそうですね。 こ こ, はここも間空いちゃってるんでさっき添えて作りましたけど今度は間に入れて針金をちょっとかけるようにします、うん、これ枝分かれじゃないんですね枝分かれじゃないですか大2本出てるんですね、うん、もう近いとこで2本でしたねだから1本切ろうとそうですね えー、ちょっと雑談 に, 雑談に<笑>決まってすっかり針金かけ終わりました終わりまし た, ましたますですねで先ほど言ったようにここのですねこの背中のところここが一つの頂点になるだろうとでこっち側に返していきたいんですねでそこからまずスタートしますねい、はい、一番厳しく曲げるところそうですね一番厳しく曲げるところです ね, ですね黒松なんでねこの時期できますけど赤松だとちょっと厳しいかもしれない 結構行きましたねそしたらどうしようかなっていうのが一回ここをこっち側にねじって、うん、この辺を背中にしてですねこういうのはこうなったらかっこいいかなっていうので、うん、やっぱ。 そうですね、であとはあんまり長い距離で曲げるよりはやっぱりできるだけ短い距離で曲げた方がいいので、まあ、そこを辺意識しながらやっぱ単調になりがちじゃないですかそうなんですよ ね, そ こ, ですよねそこなんですよねで多分ある程度やってから最後またギュッと絞る感じになると思いますね畳み込みではすごい畳み込みでお馴じみのと<笑>でも厳しさは川崎先生の方があって別に意地になるわけじゃないですけど、うん、やっぱり次ここですね、はい 下からやるがいですねちょっと気になってるのはここを曲げるとですねここがまた M 字になっちゃうんですね、うん、M 字はちょっと面白くないんで曲げるにしても同じとこじゃなくてやっぱり今度下に下げるとかこ れ, これだとだからこう奥に返して戻してくるみたいな多分そんなこうなると思いますね。 なかじゃいったん M 字ですけど今言ったようにこのところ同じじゃなくてこれが上だとするとこれがそちらが行くように、はい、とか少しこっちに返してとかね、はいはい、いいですね、うん、また今度はここですねここ曲げたいですねここを曲げるここはだからちょっと今度は短い距離で曲げたいんですねで今度また外返す うこれ辺になってちゃうと思うね。あとはここはも う, こう曲げるだけなんで。まだんな曲がるんだもんね。曲げちゃってるんですよね。曲がるっていうか<笑>曲げちゃってるんですよね。ねここがね今今度こことここもあ合っちゃうと面白くないですね。ここの曲がりと こ, この曲がりが。 同じように見えちゃうとこう単調になっちゃうんでそうするとやっぱり今度短い距離でここで曲げたいなってくるわけですね、はい、そうするとここで曲がったと思うんですよね、はい、極力こういう針金のところここですねここですね針金のところを当てるようにしてとここはこれでつくここはここでもう一回曲げる 後ろに負けるあ。うん、いいものが見えた。好きな糸。えー、え こ, こ。<笑>こ こ, <笑><何><笑><笑>これがね、ここにこう入ってくると、ちょっといい感じ見えないですかね。ああ、ひ、起こし こ, ここのうん、間にここに入ってくると、はいはいはい、ミ、はいはい、を。ここは一旦ちょっとここで閉まっちゃいましょうか。あちょっとどう選んでやるか。たまに見る黒松の分人もね、うい、ん こことことでですすね。うん、まあそうですね。うあ、ん、そしちゃえばいいということですねただこれは足元がこうなってるからこうこういう作り方が合うだろうっていうことですね。うん、ここねちょっと背は高くなっちゃうんですけどこの中の感じが面白いんであえてこれこっち側に折って。ともとそこが頂点って言ってたんですけどね背だけを考えると。 他に取りたいんですけど、逆にちょっと上げて。これをちょっと返したくなるね、やっぱりな。後ろに。とりあえずね、ここまで行きました、はい。はい、ちょっと正面がね、今どうなるか、もともとこうだったんですけどね。全然、もうちょっとこうなってきたんで<笑>。短くなってます ね, ね。ですね。 まあでもそっちですよね。うん、ここら辺が面白い気がするな。うん、そうすると、木をですね、この辺も畳み込んでちょっと作っていきたいんで、えっと枝をちょっと配置しますね。はい。良さそうですよね。なん、かんかなりそうな感じは。ね、なりそうな感じしますよね。しますね。こういうクロマスこのサイズであんま見ないですもんね。うん、まあそうですね、面白いですよね。うん もう足元が生きるというかね。うんうんうん。十倍いけたな。うん？価値を十倍にする。価値を十倍に。<笑>最初に取っ手よかったですから。<笑>なりそうじゃないですかね、もこれでまあいきそうですね。ハーレがね外した時。そうですね。こんなちっちゃいね。こんなちっちゃいのないですよ。ね, ね。これは頭とかの頭とか差し枝とかは。うん。一応あるあるんですか？ありますね。<笑>一応一応一 応, 一 応, 一 応, 一応ほらそこはほら。 やっぱり盆栽教室習ってるところはですから、はいはい、また僕にはどれがどれだろう、ね、<笑>そうですねそれも今やりながらちょっと考えてますけど<笑>ちょっとねこういうのって曲げるとね針金が緩むんでかき直しながらやってます実はなるほど、はい、これだけ畳み込むとそうなんですよ<笑>そろそろマイクが出ますよマイク。まあ、か マイカがマイカって言われたらあと二十分って考えたらあと20分、ね、2十分前っていう<笑>でもなんかさっき枝がわからないって言ってましたけどわかるようになってきましたね、うんうん、マイカだよマイカ本当のマイカでこんな感じでどうですかねどうでしょう今ね正面候補がいくつかありますねここからこの辺まではいまずはこの辺はいで、この辺からねこの辺までうん なるほど、うん。まあ要は幹が見え方が少しあとこの足元ですよね。足元見せるんだったらこの辺で見せたい感じがするんですよね。うん、県外っていうか半見外みたいな、ねまあうんうん。そうですね。感じですね。見外も半見外もないですよねこれ。うん、<笑>ですねで。こんな感じから少しここら辺のまあ幹筋が見えるような。うん、そうです、ね、うん。まとまりはね先、うん、の。 いててるる方方が、ががこっっちの方が、ねうん、感じはす流れ足首元やっぱり最初言ったね見せなきゃしょうがないんで、うん、この辺からずーっと。 これ辺まで。なんか今は僕の感想ですよ、うん。将来的にここの方が格が上がりそうな気はしますけど、どどど今は最初のこっちの方がいいのかなとか。あ、なるほど。初心者ながら思います、うんいいやいやいや。いいじゃないですか。お好みでね。こ、うん、もいねもいねこもいいねっていうのはね。それぞれだから。あとはあとはこのこういう幹の幹っていうか足元の動きに合わせて、はい、違和感がないと思うんですよね。もうち ょ, ここ、ま、うちょっと下げてもらえると。 ありがとうございます。 ちょっと起こしても面白いかもしれないですね。やっぱここのき厳しさを ね, ね。ね。こういうのもありますよね。ああ、いいですね。ね、そうするとぎゅっと厳しい学案と落ちて、ぐにゃぐにゃっと。差し枝も効きますね、こっちらね。効、ね、いてきますよね。これです。<笑>いやいや、それほど。<笑><笑>そればっかりで。あ、ここでもいいですね。ここいいですね。ここいいですね。これいい。うん、こんな感じもいいかもしれないんで、まああとお好みで。 作りなながらららですすよねそうですね、うん、あここを1本ぐいいい減らしてもいいのかだからそれはね九さんは大きい盆栽とか見てるから、はいはい、私もこれ辺うるさいんですよです、ね、正直言うと。で商品盆栽なんでこういうふうにつけて下手すとこの辺もっとくっついちゃってね、うんうんうん、この辺を隠すような作り方をするんですけどね、はい、大きい盆栽やってる人なんかはやっぱりここ辺幹 見, 見せたいねっていう幹、う、の、ん、動きをね。なんかあの うん、本当根本的な話ですけど、ね、こういうの話すのが楽しいですねそうそうそ う, そうあの楽し い, 楽しい<笑>で、人によってはねこういうのも面白いねって言う人いるかもしれないああ、確かにこの幹のね見え方が ね, ね<笑>いいじゃないですかねこういう確かにそういうのもこういうのも面白いですよねこういう話をしてねそうそうそうそうこれでできたらすごいよねでも最初の文人町のやつだとこんな発想出てこないですからねあそうです ね, そうですねいいですこんなのとかね いや本当でもありですよね面白い。っ言ったらもうこれ取っちゃってねこっちだけで作るとかね、うん、もう多分それはこれがなんかやっぱり同じ曲がりじゃないっていう。 だかかからじゃなななないいのって気がしますけど ね, ですねんとと危こことこが同じになりそうだとか ね, ねちょっと距離を変えることだったり角度を変えることによって変化が見えてきたという感じでどうでしょうか素晴らしい楽しんでいただけますよいいところを生かすために同じような作りをしたいうことですね足元を生かすために上も揃えて、はい、そうですね作っていったら、はい、もうさまざまな発想を生み出す、ね、そうですね、はい、でこの時期は黒松とか えっ、ー、と、五葉松とか心拍ができますので、はい、赤松はやらない方がいいですよね、うんはい。あ、そういう感じね。と、はい、いうことで、よろしいですかね、はい。どうもありがとうございました。おまけをどうぞ。<笑>おまけあ、じゃあおまけです。おまけどうぞ。<笑>おまけです。<笑>はい<笑> 昨日もあれですよ、土浦がき来て、盆、は、栽、いえー、も立派でしたけどね、土湯の地上盆栽店、レベル高いですね、あと、盆栽球を見てる方、やっぱりいっぱいいらっしゃって、はい、うん、よかったですね、あのー、昼間さん、昼間さんって、はい、何名かに声かけていただいて、盆栽球の影響力、大きいですよって、結構言われましたね。 今市場では四水鉢が高騰してるんじゃないかと<笑>でこのフ、うん、この間買ってよかったから、ね、かったですよ<笑>手作り鉢ですからねそうなんか2個同じのないってね一個一個手作りだから型を使ってないからこの間買ってきたんでこれにしてもあそう か, あそうか私持ってきてよかったなそたら一つプレゼントえっ それで行ってただいま、おばんきコーナー。えっ、ー、と、太鼓調宝太鼓道調宝太鼓道調宝。盆栽課外のなんとかさんが、ね、行きましたね。あー、あ、とりあえず、一回全部、これそうであれこれ違うやつだ。すみません、多分これです。そうですか。<笑>大きさが、そうですね、この大きさ。はい、で<笑>、やけど。<笑>やけどの後が、膝が。 重でででででですすすすああ、あそそうそうそうそう、ええ、動画で植えてくださいあといいいいいととこここねねね<笑>ちょょっといくいく開けましょうかかれれよ太い太鼓道 太, 鼓太鼓のののななど胴胴体体いいんじゃ、ね胴体うん、太鼓道長二重楽観ですよ。二重 これもいいですね浅くて ね, くてね、おしゃれ。薄くてね。薄くてピンク木っ子ですね。ピンク木っ こ, こ持ってる。持ってあの木っじゃないですけどね。いいですね。あこれもいいですね。二三四六角。六角。六角。これまた超ミニだ。これは使ってたやつですね。白よく。白ねいいですよね。昔。 もっと作ってくるんす。くれそうですね。いいです、いいです。ああ、これも太鼓同調法。調法、大きさ違い。大きさ違い。わ、これも面白いですね。これも変わった形、ね。ダイヤモンド。エメラルドみたいですね。え、うん、まだあります。まだあります。まね、ああ、これもいいですね。政治っぽい、これまたちょっと最近。最近のやつ。だと最近のやつですよね、うん。いろんなお絵かきしてるやつですね。お遊び心が。ああ、まあ、可愛いですね。チューリップが。こんなとこですかね。 どれに動画で使うな ら, ら正直な話、うん、このサイズいってほしいなっていう気持ちは<笑>気持ちはね<笑>ありますよね、えー、これとか灰がこれでもこれ、はいそうですね、大きさ的にはだからこれより土の量少ないか な,、うん、いかなかこれだったらこれいったらすごいですねこれいったらいいですね 赤赤色だとそうそう多分これ多分これがこそ縮めるんで、うん、い, いいですかね、うん、あじゃあ後々これを一回作って、はい、もうちょっと暖かくなったら仕上げるというのをやりましょう、はい、これは大野さんゲットで大野さんゲットで、はいで、はい じゃあ こ, のこの組み合わせで後日動画がもうちょっと暖くなったら、はいはい、やりたいとじゃあおまけ終わり終わり<笑><笑><笑>